はい、日本も地球もよさこいですイエーイ おかしやめて笑顔で化粧ベタベタお姉ちゃんすっぴん戻ってダンシング先生に「生, 生徒も前で忘れました大人も」しい「子しもい!」 Bye. ヤンキー魂負けてる陽気な人たちイタリアンダンスは俺らの一番世界の始まりアフリカン太鼓のリズムにライオン踊る世界に負けるなジャパニーズ藤山のビルをやれそれアジアに t h e of a joy, Bajan Fada, Gi Jang and g o Yankee, Bra b r o Gakua, fora. you